このお方がウムギ谷へようこそ猛虎に知られておらぬようですなありがたいことにねここでは争いなんて幾とせもご無沙汰太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよその掟を守りゃわけもなく斬られることはないけどねさてそれじゃあご用を伺おうじゃないか 仲立ちの五郎を探しておる<笑>なるほどね今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ仲良くしてやりな礼を言うまた会いたいもんだねあんたとは助け合えそうだ お主が五郎かああ。だったらどうだったんだいそういうあんた酒井と申す。なに侍はみんな死んだろ生きているか確かめるか。だが、その前に聞くんだ。志村殿から借りを返せと言づかった。志村様が何をしろって本土まで下踏みを届けろ。 あそいつは高くつきますよまして猛虎が海を封じてるんだ借りがあるのだろうこれで返せやるしかねえってことだ菰<笑>田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだだから飲んでたんだよ祝い酒ということか弔い酒だ 俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからなだろ島の民全てを守ると誓ったお主もその一人だ俺みたいな役立たずを守って死んじまうとはねお主がまことの役立たずなら志村殿は頼みにせん、うん、俺んちはここだ入りな もうこの囲みはやすやすと抜けられねえだろうな文はあんたが持ってるのかご当人だ赤島の海岸にいらっしゃるああなんとかしてみるか水戸岳砦の近くに船を隠してあるこの地図に目印を書いたそこで落ち合おう 今日こそは金を返すまでこっから動かねえぞまずい俺が出る浪人が何用だあこれはこれはなぜ悟郎の家なんかになんだといや出直します誰と娘をしていたら教えてくれ誰と娘を見てないかいごめどこだいお侍 様, 様お助けください 鎧はついにそれを着て戦う時が来たかかたじけないことですウムギダニでゴロウを見つけました酔っておったかさました御身への借りを返すため本土へ船を出すと悪人も使いよう操つほど海を知る者はおらん このの二人が下の使いですかそうだ小太郎も太郎も中誘の死鎌倉への書状を託すにふさわしい五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと宵闇に紛れて立つぞその時までに戦自宅を済ませろはい叔父上 皆馬に乗れいつでも立てます油断せず野党にも気をつけよう、うん、その顔聞きたいことがあるようだなもうしてみよう五郎と知り合った戦いきさつは五金製の殻の絹を売っておったのを捉らえてな絹を燃やし放免してやった 罰する代わりに恩を売ったのですね腕の良い扇動は出がたいからな猛虎の囲みは熱い五郎は抜けられるでしょうか抜けるしかない我らが捕らえられたらどうします血を恐れてはならぬ勇気を持ち守るべき民のことを忘れるな志村様五郎船はどこだこちらに 生きてらっっしゃったとは よ, かったよく引き受けた見直したぞまあやるにはやりますが岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ物見の兵が船に行参いますからではやつらの気を他にそらさねば止まれここからはある水戸岳取りレーが父がやりかわ家から奪ったものだ 今や猛虎の砦侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな砦の中で騒ぎを起こせば、うん、船の物見も目を向けるはずだ五郎これより我らは砦に押し入ってくるその隙に船を出せダメです死ぬおつもりですかいいから下ブみを届けろ馬では気づかれる歩いていくぞ 良いな猛虎は手強い敵だが食いさえつければ勝機はあるそれだけで砦を落とせますかはぜといえど。 一斉にはかかってこられまい行くたび敵の不意をつけると初手だけで十分残りは斬るのみだもうこの兵だ隠れて行けば敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ レコーストンタイタ しありがたく存じます。 もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ Dude! にやつかったな奴らの船に追われればひとたまりもなかろう い, いえ我らがおりますそれにこのヒアリも敵の兵器だぞそれを使うと今は味方の命が肝心操れるのだなやってみせますもうこの船を潰せ砦の兵は任せろ叔父上ここで死ぬつもりはないがな 新手の船が気おったぞ五郎の船に近づけるなやりましたもうこの船が燃えています続けろこのまま距離を取らせる 动作到 が来るゴロを耐えてくれよくやった毛踏みを頼んだぞやりましたさすが達一度ならず猛虎の狙いをくじくとは5うへの教えに恥じぬようにとそれどころではない まこと立派になったもの成長したなあの下踏みには上心もしたためてあるお前を志村の跡継ぎにするとなおじう心中では常にそなたを跡継ぎと思っておったがこの戦が終われば世に知らしめる。 いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろうわしの後を継ぎ地頭となるのだ将軍様の下事情によってな私が務めを果たせるでしょうか果たせるとも援軍がつくまでの間もことを進めておかねばなお考えがまずは戦自宅だ お互いにな。終わったら我がクバラの陣所に来るが い, い。その後共にハーンから我が城を取り戻し 父, を救う父と子として、将軍様も勝利を祝ってくだされよう<笑>離れることになるなくれぐれも用心しろ。<笑><笑>